はい、いい金山古墳でございます。いやー冬は初めて来るね。河南町の古墳を回るようにしてやっとるんだけど今日ねここへ来らなわけにいかんやろみたいな。あのー、石棺を見てくれいうことだったんでねここを見に石管ちょっと覗きましょうかね入れたかな珍しいんですど全国でもねすごい古墳でございますね さあちょっと看板見てみましょうか。そう煙雲。うん85で始めたのか。高さがこっちが904メーター。これ基差が6 8 0メーター。もともとだいぶ低かったんですけどねだいぶ持ってくれたね。 すはね今空いてるのはどっち側かな北側やな北側はまだ空いてんねんわ。北側の石棺がね2基見えるはずやけど見ていきましょうかあら先導の跡がずいぶんああ空いてるんだよね入れるねこれねあら空いて見えるかね ほら石管が右ありますね。通っされましたか。奥の方が新しそうだね。高さがわからんだ、ね、これ。下から、この付近で2メーター、下から2メーターちょっとあるぐら い, いか。 ああ、中入られんな。全然行かれへんか。これみんな行った飛んだけどね。どうやって行ったんやろうな。これは潜っていこう。無理やな。潜れまへんか。ちょっとね、間が。20センチの写真だよもんな。下はね、 3 0ンチほど入いてるか3 5チ、四4 0ンチ。どうやってみんな入ったんやろうねいやいやこれここまでしか入られへんなわあ綺麗やね奥の方の石にあのほうが収入してあったららしいんやけどねあと残っとるかね わかりませんか。これね、きれいにね、きれいにこれ、なんていうの。苔がきれいに、すごいことになってる。これ、ああ、すごい。これは、遠いの罠なんからね、組み替えたんかな。 えうな感じはないね中は中は見えませんか中です石化は見れますけどねせっかは見れますけど。 奥にね、入るよう来たんだけど、入られないですね。これは張ってみながら行ってんかないやいや、しかいい、行った後ないね、これね。あの中の綺麗なやつね、あの石灰の中で見てみたいんだけどね。全然違うんだけど。どっかにあったな、博物館やったんか、この模型が。うーん、で博物館にね。 この模型があるはずなんだけどね模型でよくは博物館にこれのレプリカがねあるはずなんだけどね真っ赤に塗られったかなこれいいよこれけここ、すごいことになってますよはいなんでよかいやいやこの明かりがねずっとついてるからはいありがとうございました金山古墳でございました ここで足痛めだよ な, な降りるときにやめとくか登るのどっちやったかなこれ降りるときにね足をねこじいたんですよこれは登らないんかねこっちの方はまだね緩やかやからずっと回りますここまで、ね、ずっとね これによると、これによると書いてないか、何も。冬起きた始めちゃうから、ね、いつもなんかこの辺雑草がおいしいとるからね。で蛇がちょいと書いてあるからね。非常に歩きにくいんだけど。はい、ありがとうございました。金山幸運でございました。次はどうしよう。 次はモニュメントをここに行こうか。はい。ありがとうございました。